一番かっこいいものととしてずーっとそばにあったんですよねでそのかっこいいの形っていうのが何でしょうその自分らしくいながら誰かのことも思いやれるみたいなそのこう気ままなんだけどはい自己紹介させていただきますソニックトゥーンにてスティックスそしてねソニックフォースにてアバターの声を担当させていただいております声優の結城葵ですよろししくお願いします。 両親ともゲームが好きなので結構子供の頃から本当にちっちゃい頃から遊んでたんですけどそれで言うとですね私生まれた時にソニックのすごい大きいぬいぐるみと並べて写真撮られてたんですねその 3700g みたいな時に。ソニックは私にとってそうですねなんかずっと憧れのお兄ちゃんなんですけどもう。 ああ い, いな、かっこいいなでも追いつけた試しは一度もないですし徒競走とかめっちゃ遅いですし、うん、なんかこう心的な意味でも体的な意味でも絶対に追いつけないでもいつの間にか年だけは追い越してしまったと思ったら、えー、30周年でそして私もねあの来年の3月にその30を迎えるんですけれどもなんと周年一緒だったわと。 思ってですねこう一緒に年を重ねる存在なんだなぁと思うともう一生をしていく存在なんでしょうねお気に入りのシリーズといったらソニックアドベンチャー2ですね未だに遊びますし本当にあのー、こんなこう世の中になる前はですねあのー、友達たちを集めてあのー、ソニーアド2を一緒にこう 夜通しやる会というのをやってみたりとかしていてあの布教活動をしてみたりとかしててですねでやっぱ一度ゲームをねこう遊んだお友達たちはみんないやソニックすすすごいねねと言ってくれたりするんですよ、ね、特にアパート2はストーリーのも好きだしちょっとね絵も可愛いんだけど若干重厚な感じもあったりとかあと人間とソニックたちのこの描かれ方のこうなんていうんですかねこう違いとかも含めてめちゃくちゃ好きなキャラクターは。 まあやっぱりシャドウかなと思いますねなんかね、私のこうその後のこうどんなキャラクターを好きになるかとかのなんかこう思考を秘められちゃったキャラというかソニックの思い出いっぱいありますけどやっぱり「Toon」のシリーズを収録させていただいてた時ってあの憧れの本当に私が子どもの頃からやってきたゲームの声の人たち。 っていうことにあのすごい感動してですね一緒に撮れててもうそこにすごいもう心が踊りましたし毎回そのなんでしょうあの一応こうサンプルをチェックしてから行くんですけれどもそのサンプルチェックの時もああすごいその子が動いてるっていうことにめちゃめちゃテンションを上げながら収録していましたねなんかあの最後の方の話数というかあの我々がその日本語の 機会をさせていただいている、あのタイミングの、あの最終回近くになるんですかね、あれ。に、あとはあのシャドウも出てきたりもしてですね、本当に、あの、私を夢のような空間で一生忘れられないと思います。末永く末永く世界中の人に愛されているコンテンツですし、キャラクターですから。あの、いろんなことにこれからもチャレンジしていってくれたらいいなと思います。とにかく、あのソニックが末永く末永く楽しく世界中を駆け回ってくれたらいいなと思っています。 ありがとうございました。